Frustration had become a part of my daily life. Eventually, I ran into a guy in a restaurant. His eyes burned with an almost ungodly fighting spirit. And he looked at me as though he could see the darkest depths of my soul. So, you're the one who's been looking into the Mishima Zaibatsu's affairs? He said before making his way to the exit. The way he stared at me from the door let me know that he wanted me to follow him. Hypnotized, I walked slowly towards him. As we left the restaurant, he formally introduced himself. His name was l e e Chao Long. 助けた恩を蹴りで返すとはとんだジャジャウマ振りだ助けた恩ここは私はなぜここにうん、記憶システムがまだ正常でないようだな不審者を確認排除しますやれやれ 手荒なことはしたくないのだがね<音><音> いやしないない し, し, しいきますいきます<笑>耐えられるかな<笑><笑><笑>いい<笑>お別れだ<笑><笑> 少し予定が狂ってしまったが起動テスト完了だ今の刺激で記憶システムもまともになったのではないかなあっまさかあなたは変な社長さんのリーんとか変なは余計だがあとリーチャオランだまあ思い出してくれて光栄だ でも…なぜあなたが私を私は一体なるほど完全回復とまではいかなかったか。